ファーストスリーの失点数です。まあ、少し多いですよね。そうですね。はい、さあ、両チームイレブンの入場です。逆にこう跳ね返されても。前向きでプレッシングにもいけますからね。おっと、すすきへ。すすきが切り返して、すすのシュート。ファーストタッチあって、コーナーキックです。まあ、強力なツートップがいる中、三浦はしっかりディフェンス対応してますよね。ねさあ、奪ったジェバリから。 馬ンのシュートー、サイドネットでしたで、ねまあ、中盤のところで引っ掛けてピッツカのところで、ね、引っ掛けるとこういうチャンスが生まれると思いますし、まあ、シンプルにやっぱり奪って早くっていうところが何か一番人を意識しながら中でかなり捕まってますからね。そこをどうい う, うに剥がしていくかでしょうね、ガンバの方は。さあさが前を向く。 ジェバリー、ジェバリー、ジェバリのシュート、ナイスキーパー樋口のキック、中央へ、左足鹿島先生、仲間のゴール仲間、今シーズン初ゴール後半開始早々、ホームチーム先生です 長し続けている、まあ、選手に落ちてきますよねで前で、まあ、競ったところですけども鹿島、まあの中の高さっていうところに少しこう引っ張られてうまくバックステップ踏みながらね空間見つけて最後は左足ですよねやっぱり叩きつけることによって生まれたゴールだと思いますしまあ、利き足じゃない左足だからこそ、はい、と鈴木はどっちかが切るかで運べると思うんですよねでそこから少し運んであげるってうことも大事だと思いますし 奪った高島、古川、ルドルブル、パスを選択、名古屋、名古屋クロス、鈴木のヘ変動、高島、追加で、６４分、鈴木が３試合連続ゴール、クロスボール、鈴木が飛び込んできました、作りのところからスペース見つけて走ってるのも、この瞬間、見てるんですよね。 少し体育時間長いボールを入れることによってスティーマンのランニングする時間を作ってあげたと。まあパワーを持ってまあ一番得意な形なんですけど、まあ当てカそこにボールが出てくるといいチャンス作れてるんで。サドルイブルーアンザイ、木口、樋口のミドル！流れました。良かった頑張っ。 ウサミーというボールあ、ジエジ横ス、ドイのシュートー鹿島3点目途中投入のドイ今シーズン初ゴールポジション取りのうまさも出ましたけどこの晒しながらでね少しパッと中の状態見てるんですよそこから一番いい空間見つけてドイが中に入ってきて 最後は左足のインサイドで流し込みましたねで内から安西中央へか藤井安西土井土井のシュートー連続ゴール四対零。まあ本当にわずかですけどねフェイク入れることによって最後食いついた相手の三浦か菜 またですね、恐らく足出してくるというのは分かったと思いますし試合終了、4対0鹿島昨シーズン8月以来のホーム勝利そして今シーズン初の連勝です。